どうもみなさん、こんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はシリーズで今アップロードしております。何のシリーズか、じゃん、これです。ガズの初の C. D. レッツゴーさ行こう。全曲。フル公開の。動画解説音源大公開中でございます。はい。その中から。ガズレレといえば、この曲っていう一曲。ガズのオリジナル曲。青い海とヤシの木。 この動画を今からアップロードしたいと思います。よろしくお願いします。はい、この CD なんですけれども、CD とは言いながらあのプラスチックのケースじゃないんですよ。 本の形式で発売されます。しかも CD2 枚組1枚の CD はまあ完成形の作品としての CD もう1枚はその CD が弾けるようになるための練習用 CD レッスン CD という2枚組でございましてこのどうやって使ったらいいかとかどんな曲が入ってるかとか今ご覧になっているこの動画もその中に入るんですけどその全曲1曲ずつフル公開で歌詞とコードも公開しますよでもまあ購入していただきたいんですけどまあまあそんなことこの CD のこと全部書いてあるホームページの1枚に 予約してます。ここでその cd の情報はゲットしてください。ここは見といてくださいね。はい、はい、はい。じゃあ、早速この青海とヤシの木という曲をやろやってみようと思うんですけど、こちらの曲はですね。もうガズレレ仲間さんにはもうほとんど効果と言っておるですけど、高価です。<笑>まあ、とにかくもうガズレレ仲間が集まったらこの曲は弾こうよ。という風に。まあ以前からやってたんですけど、まあ当然ながらこの cd にも入っております。 知 っ, てるこ知ってる方多いと嬉しいんですけどまあね一応は全部公開しておきましょう。でこの一連の流れの動画に関しては最初にねガズのオリジナル曲だからまあ皆さん曲知らない方も多いでしょうから最初に完成形を聴いていただいていわゆるかっこいいバージョンを聴いていただいてイメージしていただきて後半はそのシンプル簡単バージョンというか、えー、レッスン CD の簡単版をレクチャーしたいと思います。まずは最初にかっかっこいいバージョン、えー、完成形の 青海とヤシの木、新しくレコーディングしましたよ。じゃあ皆さんやってみてください。どうぞ。 でしょうか。のんきなハワイアンチックな曲です。長野県出身海のない長野県出身のこのガズが作ったハワイアンソングいいでしょそういう根拠のないその感じがすいません。で青い海でヤシの木」でえー、っともちろん初心者の方は今ちょっと難しいでしょワンってなった方ははいこの時間まで早送りしていただいて、えー、簡単バージョンレッスン CD バージョンの方からちょっと見ていただきでもねその前にあのあれよ、えー、楽譜を今見せますからね先に開いときゃよかったな今探してますけどこにあるか。 どこだあったあったはい「青弓とヤシの木」でこの楽譜なんですけど見てださいここたし書きがあるよ。 1234567812345678このように楽譜を見てください本当はここに1本ずつ線が入るってことなんですけどちょっと楽譜がごちゃごちゃになるんでえー、写真したらしてもこれ結構ね1 1 1でコードが変わるためにゆっくりなんで、ねえー、結構いけると思います、はい、じゃあまずこれ一時停止しながら動画内のテロップともあの示し合わせながらでいいんですけどやってみましょうはい一時停止で じゃあ次の歌唱ここかなうんここだけちょっと流れが変わるばパートなんですよねここに Dm が入ってはいでこんな感じかなはいでここはラスト「ああ青い海ドヤシの木」で終わりますと出てくるコードはこれ C と F と g ンまあほとんどこの三つなんですよ言い換えればはい このほとんど三つなんだけど C7 っていうことと d ーがちょっと刺されますちょっとこれはね、えー、C7 と C7 っつうのはまあこれが C7 だこれ一個だけはいそれ以外のコードは C と F と G7 と Dm っつうコードはこれはですねはいこれガズレレ必須コードという、えー、必須ですガズレレ仲間の人はこれを覚えてください コードって星の数ほどあるんですけれどもガズレレではこの八個のコードのグループのことをガズレレ必須コードと言っておってですねその中のグループなんですけどこの八個のコードだけ覚えちゃえばもう ほ, ほ, ほ, ほとんど結構できちゃうんです夢のようなグループはい以前そのどそのコードを解説した分かりやすい動画をここに貼っておきますので皆さん、えー、覚えてくださいねコードは必須ですからねはい行きましょうじゃあ、えっと、かっこいいバージョンの弾き方解説これはですねエイトビートのシャッフル 弾き方をちょっとやってみましょうか C でねリズムがシャッフルなんですシャッフルっていうのは普通はリズムってチャッチャッチャッチャッチャじゃないですかチャッカチャッカチャッカこれをシャッフルと言いますちょっとリズムがウキウキして跳ねてるんですよねルンルンビートとは言ってますけれどもまあそういうイメージで「タッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ こういう感じで流れていきますのんきな感じですねこれを弾き方はここにリンク貼っておきますまずはねこれね8ビートの茶なんですよねまず最初は8ビート完全マスター動画を見てもらってそれができるようになったら8ビートの茶を見てくださいその後時間ある方ルンルンビートっていうのが今そのリンク先にありますからそれを混ぜたものが今の あれはのんきな感じで、ルンルンビートでやってみましょう。特にあの、えー、これと言ったことなんですけど、前奏がね、今回入りますね。えー、前奏は、ちょっとカッティング入れたりなんかして、これイントロ。こんな感じ。はい、カッティングです。これはね、ちょっと難しい。ほら、触ってるだけのところで、カチャッと引く。 ちょっと難しいけどこのカッティングってやつもさっきのリズムいろいろのところの下の方に行くとカッティングのやり方も大解説してますからこれもやってみてくださいでそのカッティングなんですけどまたもう一箇所出てくるところがあるんですよここですちょっと流れが変わる「モンステラを日傘に」ここのところね最初の一回だけ弾いてあとカッカッカッカちょっとやってみましょうかワン・ツー・スリー・フォーモンステラを日傘にハイビスクここのところね最初の一発弾く「ダッカッカッ ダッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッじゃんじゃんじゃんッカッカッッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカじゃんじゃんじゃんじゃんッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッ 手は全然変つまりそれで、えー、曲が構成されて最後の「青い海」と言わせるエンティングは「青い海」とこれとろろんってやるときは斜めに使うといいよ。 時間稼ぎするララのいませんいつも言っていんですここから、シンンプル・簡単バージョレけどこれただの4つ弾きで今の曲を弾いてるだけなんで特に難しいことは何もないです。 こういう感じで進んでいく淡々と進んでいきましょう。まずは初心者の方、こういう風に弾くのが肝でございます。で、このレッスン cd の解説、今からこれから流れる音楽の解説です。まずヘッドホンを用意してください。イヤホンでメートンでもいい。こっちからかこっち側からは何が流れているかというとカッカッカっていうクリック音リズムのガイドですね。と歌が流れております。こっち側は4つ引きで弾いたウクレレのみが。入っています どうやって使うか最初は、両方を聞いて練習します。そしたら、えー、こっちだけ聴いてウクレレは演奏を外してウクレレは自分の演奏でこの歌と合わせるこのステップが終わったら今度はかっこいいバージョンを練習し始めたら今度はかっこいいバージョンで弾いて こ, のこっち側の音と合わせるそしたらですね両方聴きながらこっちは4つ弾きのウクレレだからこっちは自分で8ビートをやってアンサンブルを楽しむいろんな方法がます。 ありますこの CD はもう皆さんの頭の使い方によっていろいろ応用が利きますで他の楽器やられてる方その CD 使ってあのベースとかドラムとか入れてくれても楽 し, く楽しいかなと思っていろいろここが強くださいそれではねレッスン版 CD の方の「あゆみてやのき」どうぞ 砂浜の足跡は ました。いかがだったでしょうか？爽やかです。4つ引きでも十分爽やかだな。はい、これみんなで歌いましょう。この cd をね。皆さんゲットしていただいて、この9曲はいつでもみんなが歌えるようにしておこう。全国の人世界中の人がこの歌がガズレレ仲間があったらあの曲やろうよという風になればいいなと思って作っております。これをまあガズが作った曲ですけど、皆さんと一緒に歌うためのまあ、コミュニケーションツールでございます。から、まあ、皆さんの曲だと思って。 いただいて構いませんので、えっ、ー、と権利も全部私が持ってますんでね、どんどんどんどん勝手に歌ってあっちこっちで歌って、もうなんだえっ、ー、とアップロードとかもバンバさせてください。よろしくお願いします。待ってますよ。はい、ガズレレホームページをご覧になってください。リンクもここに貼っておきます。最新情報はホームページに載ってますからね。いろんなイベントやってますから、ぜひ遊びに来てください。ウクレレ持ってきてね。はい、じゃあ今回は、ガズレレの効果と言われている青い海とヤシの木解説動画アップしました。 さよならバイバイ。ちゃう